めっちゃいい天気っていうか暑いなんか初夏の陽気なんですけどいやマジで本当にご飯が美味しかったなさっきの とも言ってたけど、本当にご飯を食べに来てる感じだよね、みんな。水の朝の空気。雪です。もうここから南水町だね。 あるでしょう 「生かした娘は」 青くない海がすごいわかるかなこの青させっかくだからちょっと中覗くか。 へえでもちょっと動かしてもらうと分 か, る, ですあ か, かあるかな。ああわかるわかるね これがなんかパワーを持ってるって、ね、そうです。この光がお部屋に入ったり車でもいいんですけどねどこでもいいんですけど、うん、その場を浄化するという光です。 思うものって何ですか？でもやっぱ小腹減ったって人多いんですよ。うん、なんかもうちょっとあのご飯系っていうかカップラーメンとか、また、あ、別に食べたくない。カップラーメンっていうよりは、うん、なんかパンとか。棒？棒？棒かやっぱ片手でなん か, か。片手でなんかこうそうですねなんかできるい、ね、とか。アメリカでもそれかと。 こちらからかかかでですすねねそうなん一、ね、一人旅ですか一人旅旅けど、ね、下田にでアパート借りりてる、うんドね、<笑>行っててははいい夏だっやれは320あうどいと思ってちょっと持 っ, てってて持こここち側何なんですかこれですすかれれはインカムで。 あの人と会話したり電話したり音楽聴いたりそうそうそうそうあもうすごいですよじゃあありがとうございましたはーい こっから、えー、と 下, 田下田までまたちょっと景色を見ながら金目亭っていうすごい美味しいお魚屋さんがあるんだって。 済みが。 でしょう。どうかなこれ。あいいねいいねいい家だね。 姫を見るは あ, あうんは あ, あ私の中でお眠りなさい弓子浜大橋これは 下田でランチしようかと思って、トイレ掃除やってるおばちゃん。ああ、<笑>そうです。ちょっともうなんか、曲がなくなっちゃって道が。<笑>ここにいて、やぶとくん。み<笑>なさん、ゆっこの一人旅シリーズをご視聴いただき、ありがとうございます。 ツーリング土産のお知らせですみさきカフェで購入したマジカルサンキャッチャーを視聴者の方3名様にプレゼントします後ほど応募専用ツイートをするのでゆっこのツイッターをチェックしてね